んこんにちはビートです今年の元旦私ちょうど、ま、乗船実習中で、ね、ございまして船に乗ってたんですよね、ま、ちょ東京湾で停泊してたんですけれどもその時に、ま、豊見水産埠頭から撮影した動画でございますとでで、ま、港のね近くに住んでる方なら、ま、知ってるかなと思うんですけれども あの船がすごい元旦年越しの瞬間に汽笛バンバン鳴らしまくってると思うんですよ。まあ、それをね、ちょっと初めてなんですけどもやらせていただくために今、戦況まで上がってきて、すごい荒れてますけどね、撮らせていただいた動画でございます。これうっすら聞こえてるんですけども、電子ホーン鳴らしたんですけど、全然聞こえなくてですね、まあ、他船の汽笛の方が全然聞こえてるって調整だったんですよ。あそこでちちょっとまあうちも 音, 大きい音出るエアホーンってやつであの鳴らせて鳴らしましたそれがちょっと聞いていただきたいですねどうですか奇跡の音これねこう乗船実習中ねあの霧とかが出て視界制限状態になったりとか 本当ににんか危ない船がいるときじゃないとあの汽笛なんて鳴らさせて鳴らす鳴らさせてくれないですからねこんなお好き勝手汽笛バンバン鳴らせるのね楽しくて仕方がないですね正直言 っ, いいっていいのか分かんないですけどねでその後ですねあの 富岡八幡宮にねちょっと一緒に重中な感ですけど下選させていただいて初まで行ったんですけどねまあ寒いなってくらいですね今頃なんでこんな元旦の動画をね上げてるんだって話したんですけどねまあ今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございましたそれでは皆さんごきげんよう